それではテキストの第 2.2.4 節、小数分数の二進十進変換に進みます。まずはじめに二進の循環小数から十進数の有理数表現を得るという計算の手順から説明したいと思います。そそのの…前に、ここではその まあ、これから扱うのは二進循環小数なんですけれども、その前に、十、え、進、ー、の循環小数から、その十進の有理数の表現を得る計算を、手順を復習しましょう。えー、と例題としまして、と A としまして、えー、0.142857 で、この小数点以下の142857が、えー、と循環するような循環、十進の循環小数を 十神の有理数で表す表現の計算を復習します。なお、えっと、まあ、これまでも見たことがある人はいるかもしれませんけれども、あの、循環小数の循環節は、今表記しました A のように、あの循環節の始まりと終わりの桁に、このような形で黒点をつけることで、この循環節を表します。ですので、えっ、ー、と、まあ、ご存知だと思いますけれども、 この A の場合ですと 0.142857 という数のあたりはさらに142857、142857とこう続くという点にまず注意してください。えっと、この循環小数の表記は2進の循環小数でも同じような表記を行います。そこで、えっと、まずこの10進の循環小数の の有理数表現の変換なんですけれども、最初にやることは、その今与えられました a を10の n 乗倍ですね、10の適当なべきだけ倍しまして、循環節がちょうど整数部に来るようにするというのが最初のステップです。で、今回は、 えー、と循環節の桁数が10進、えー、6桁ありますので、えー、ここ、この式にありますように、の A の10の6乗倍を計算しますで。そうしますと、その循環節のうち、最初の一回りの循環節がちょうど整数部に来るような形で、えー、10の6 A の10の6乗倍というのが14万 2857.142857、142857とこう続くわけです。 で一方で、も、えー、ともと与えられた a というのは、えー、こちら、この下の行にありますように 0.142857、142857と続きますので、えー、とこの、あのー、両辺をですね、10の6乗倍の a からその a を引くわけです。そうしますと、えー、とこの10の6乗マイナス 1a というとこなんですけれども、ちょうどあの小数点からして、 より下のこの循環節があの値が一致しますのでキャンセルしまして整数部だけが残ります。そして整数部は14万2857ということでそこからその A に関するその一次方程式が得られまして99万9999 ,999 倍の A が14万2857に等しいという方程式が得られますからこの方程式を A について解きますと この有利数 A の値というのは 999,999 分の 142,857 で約分しますとこの A は7分の1であるということがわかります。以上の手順を踏まえまして今度は2進の循環小数から10進の有利数表現を得る計算をやってみましょう。 で基本的なやり方は、その循環小数が二進表記の場合も同じです。でここでは例題としまして、えーと、次のような A が与えられたものとします。えー、A は二進表記で 0.0011。で、この小数第2位からの0011という4桁が循環するような小数ということにします。 そこで最初の手順なんですが、まず循環節を小数点のすぐ下に持ってくることにします。ここでは、循環節がですね、小数第2位から始まっていますので、これは小数第1位から始まるような循環小数にします。そうしますと、 このような循環小数というのは B として 0.0011。この0011小数点以下4桁の 0.0011 の部分が循環するような小数を使います。なお、この今作った B というのは A を2倍して得られる数です。十進数の場合ではこの桁の値を1つシフトさせるためには その10元の数を10倍する必要がありますけれども、今使っている数は2進数ですので、桁をあの1つ左へずらすためには、元の数を2倍すればいいわけです。ということで、このえと与えられた A とですねそれから今作った B の間には、 えっ、ー、と B、B というのは A の2倍でしたから、一応 A イコール2分の 1B という関係が成り立っていることを確認しておきます。えー、とまずこれが最初のステップですね。で、えっ、ー、と、次のステップでは、あの、先ほどの10進数の場合と同じように、えっ、ー、と、この B を2の N 乗倍しまして、すなわち、えっと、B の桁をある程度、その、 まあ、左側へシフトしまして循環、えー、節が一つ一つの循環節があの整数部に、えー、ちょうど収まるように、えー、持ってきます。今の手順による計算を行いますとその循環節が、えー、と一回り、えー、ちょうど、えー、整数部にあの収まった数ですね これが2の4乗倍の B としてと求めることができます。で、まあ、本来は、これ、あの循環節が4桁ありましたので、本来、この整数部に来た桁というのは0011というあの4桁だったわけですけれども、えー、とこの頭の複桁の0というのはまあ省略して書くことができましたので、きますので、まあ、実質はこの11、えー、と2進数の11、 受信数の3っていうのがまああの整数部に来ることになります。そして小数部はこの0011というま循環節がと続くという数になります。一方でと b も当てられた元の b の方はと 0.00110011 という循環小数でしたので、この2つの式の両辺をですねと引き算をします。 2のの乗倍の b から、b、を引き算するわけですここで、ここは10進数で書きましたが、2の4乗マイナス1かける b というのが、ちょうどその循環節の小数部が全部キャンセルしまして、整数部だけが残りますので、その整数部は2進数の1、1、すなわち10進数の3が残ることになります。 で、こうしてみますと、その立てられる方程式、成り立つ方程式というのが、15b イコール3ということになりますので、これを解いて、えっと、b は5分の1であるということが分かります。で、さらに、えっと、先ほど、この b を作ったときですね、えっと、b はその与えられた a を2倍して作っておりましたから、えっと、a はこの b のさらに半分であるということで、えっと、5分の1の2分の1倍ですから、最終的に、 分の A は1 /10 であるとすなわちよってですねこの与えられた二進の循環小数というのが十進の有利数では10分の1に等しいとであったということが分かります。それでは今度は数の十進表記から二進表記への変換の計算を考えます。 この計算は与えられた整数が受信数の場合にはすでに行っていますので与えられた受信表記が整数以外の場合について考えますまず最初にこの x として実数が与えられたものとしましょうこの x は受信表記としますこの時に この x をです、ね、整数部分と小数部分に分けて表します。x の整数部分はこのような形でそのフロア関数ですね、この記号は、えーと。フロアは文字通り床ですけれども、このフロア関数を使って表すことができます。えー、とこのフロア関数の定義はこのテキストの4ページにもありますけれども、 この x のフロアというのは x を超えない最大の整数でした。このことを確認しておいてください。で、えっ、ー、と、x の整数部分を抜き出した残りの部分ですね、この小数部分をこのような形であの中殻項の x というふうに表すことにします。で、えっ、ー、と、そこで、まあ、この時にですね、その、まあ、z というのをこの x の、あの、 フロア、つまり整数部分の二進表記、それから P というのを X の小数部分の二進表記と置きますと、実はこの X、十進表記の X 自身というのは、この Z を点 P というふうに表すことができます。ですので、まあ、何を言っているかというと、えっとまああの 受信数整数以外の場合の数の十進表記から二進表記の変換というのは整数部分と小数部分に分けてそれぞれを二進表記してで後から 表, を表現を小数点の上と下で合わせればできますよということを言っています。ということで整数部分の十進から二進変換というのは この授業の最初で扱った通りのやり方でできますのでここからはそのまあ一より小さな小数ですね小数もしくは有利数のをの二進表記への変換を考えることにします。それでは次にまあ 整数以外の場合の受信表記から二進表記の計算としまして、例題としまして、先ほど出てきました、その受信数の10分の1の二進表記の計算を行います。今、このような計算のステップが現れておりますけれども、このステップを順を追って紹介します。まず最初の基本的なステップですけれども、 この与えられた数を順に2倍するというところです。ここでは、まず最初に10分の1が与えられましたので、10分の1を2倍して、5分の1と求めます。で、5分の1、この数がですね、この1を超えていない場合には、ここにプラスゼロという表記を付けて加えます。で、それは、 から今度はですね、この5分の1を持ってきましてで、えー、とこれをまた2倍して、えー、と5分の2を求めますで。この場合もその求まった5分の2こちらの右辺の値が1を超えていなければ、えー、と右側にこの0という値を書き出します。でえー、とさらに5分の1を2倍して、えー、と5分の4。 5分の4も1は超えていませんので、右側に0を書き出します。で、えー、と次のステップで、この5分の4を2倍しますと、えー、と5分の8となりまして、1を超えた値になります。で、今のように、この2倍した値が1を超えた場合には、この1を右側に書き出しまして、 で、その5分の8、今の場合ですと5分の8から1を引いた値を、こちらに5分の3と書きます。ですので、まあ、このような形で、その5分の4の2倍が今5分の8でしたけれども、これがその1プラス、えっ、ー、と、残った部分ですね、この1より小さい部分という形の和になるように書き出します。でさらにこの計算を続けていきます。今度は、えっ、ー、と、この 1を書き出して残った5分の3ですね。この5分の3を2倍してみますと、今度は5分の6になりますので、これも1を超えますので、1プラス1を書き出して、1プラス5分の1という形にします。で、今度また5分の1を2倍して、5分の2となりまして、 今度は、えっ、ー、と、5分の2は1を超えませんので、右側には0、プラス0を書き出して、えー、計算を進めます。で、えっ、ー、と、5分の2、さらに5分の2を2倍しまして、えっ、ー、と、5分の4。で、えっ、ー、と、5分の4で、えっ、ー、と、まあ、1を超えませんので、えー、0を右側に、えー、書き出すと。で、えっ、ー、と、また5分の4を、 あの2倍しましてまあ5分の8となってえーとこれが5分の8はえと1を超えますのでえとこれ1を書き出してこれを5分の8を1プラス5分の3というふうにしてこう書き表していくんですがえとここでですねその1つ気がついれだと思うんですけれどもえとこの5分の3がですねえと今ここであの現れました。 でえー、と5分の3はこの前のステップ の, あの段階でもあの現れておりまして、えーとまあ、あのここでそのある意味その循環節が出てきまして、まあ、これ以上その計算、今のような計算を続けてもこう同じような結果があのどんどんどんどん周期的に続くことになりますので、このような形でこの循環節が 出, 出るまでこの計算を続けます。そしてあの循環節が出たところであの計算をやめます。 で最後に、今の一連の計算でですね、その右側に書き出しましたその0か1の整数の並びができたと思いますので、この今黄色で塗りつぶしているその各桁の数字をその上から順に小数点の下にこう並べていくことで、この今回ですと10分の1の小数点以下の日清表記が 出来上がることになります。で結果としまして、とまあ十分受信数十分の一のその二進数によるあの小数表記というのは、あのこちらにありますように、零点ゼロゼロゼロ一一ゼロゼロ一一ゼロゼロという形で続くんですけれども、そこでえー、とまあ循環節を見つけることで 0.00011 ですねでこの0011の部分があの循環節になるような二神数の循環小数で表されるということが分かります。で、今の計算の意味をですね、こう表した式がこちらのスライドに出した式です。でまず最初に与えられた 10分の1という数を2倍しまして、で、それで、あの、整数い整数1以上になるかどうかっていうことで、その、値を分けて表しましたけれども、実はこの最初の計算のステップっていうのが、このような形 で, ですね、10分の1を2分の1ゼ0プラス5分の1という形で表したということに なりますでこの下線部の引いた5分の1っていうのがその最初のステップでこの10分の1を2倍した結果になってますね。で次のステップではこの5分の1を2倍していたんですけれどもこれは実はこの下線部の5分の1をですねさらにこの2分の1ゼ0プラス5分の2という形で展開していることになります。 この場合でも、その5分の2にはまだ1を超えたわけではありませんでしたので、ここに0が現れていたわけです。さらに、次のステップでは、この下線を引いたこの5分の2をあ の, のところをですね、この2分の1かける0プラス5分の4という形で展開しました。これもあの先ほどとのまでの2つのステップと同じ要領ですで。 次に、この5分の4ですね、この下線部にした5分の4を2分の1かける1プラス5分の3という形で展開している段階で、これが先ほどの計算でですね、5分の4を2倍したら5分の8が現れましたので、これを1プラス5分の3にという形で表したということに対応します。で、同じようにしてですね、この下線部の 数値を順に2分の1かける1か0プラス残りの数という形でこう表していくことで順々に展開していったことになります。で、そうしますと最後の行でですね、その 黄, あの黄色い枠で囲あの黄色いであの背景塗りつぶして表していますように、この2分の1でこう 括弧してこうどんどん展開していった中で、最初に現れるあの整数がですね、こう0かもしくは1の並び、整数の並びがこう現れたことになるんですが、えっと、実はあのこの式の形をよく見てみますと、えー、この1 2分の1の、えー、愛乗るその桁の数値の展開をですね、 あの法難法のような要領でこうまとめて表していることが分かるかと思いますで。そして、この黄色の色をつけた数値がですね、この左側から順番に今回の場合ですと、その10分の1の小数部の日進展開の一桁一桁の値に対応しているということが見て取れます。実は、今回のその、えっ、ー、と、 二見解というのは、まあ、このような計算の意味を持っていたということを覚えておいてください。